お次、だいぶ強い良い大仏さんからです。ありがとう。まえさんには、愛の不時着を見てほしいです。え、ネットフリックスで総合1位だし、見てみようと思って見てみたら、どはんまりしてしまいました。禁断の愛、愛とは何か、その国ならではのギャグなど、シンプルなのに引き込まれます。1話あたり約1時間から約1時間半あるので、ボリュームたっぷりで一つの話を見ただけでお腹いっぱいなのに次を見たくなる作品です。いや、逆に見ないでください。え 皆さんの睡眠時間が0時間間がになってしまいますや、っっっぱり面白いいいので見てくださいどっちどちちなんじゃいやこれなんかすごいに、人気でさ、そう、ネットフリックスに出てもだいたい上の方に1位、2位ぐらいにいたりとかする。すごい興味ある。でも私、イテウォンクラスあれ、1、2話見たとこで止まってんのよ。まだだからなんていうのなんか、こうやって出てくる女の子いるじゃん、こう、なんか。すごい人気の子。あの子が出てきて何者ってとこぐらい止まってる。あと、鳥をすごいなんか、おじさんがさばくとこみたいな。あ、そこ そ う, だから<笑> そ, うそう、だからすっごい続きみたいんですけど、ちょっと、あ、そうそうそう、この髪型ね、なんだっけすぐりカット。スグリカット言うな。<笑>それうちのマネージャーじゃん。い<笑>や、なんか、いや、もう、でも、この韓国ドラマっていうのは、あの、結構、1時間一1時間半あるんでね。あヘッド面白かったヘッド。ヤマピーね。あれ面白かったです。いや、いいですね。ということで、えー、調査結果、以上でございまーす。